こういうものを作ってみました視聴者さんからのね提案を受けてコンパクトに収納できるねごとくはい皆さんこんにちはサルです今日もね視聴者さんから頂 い, いたアイデアを使ってサクッとやっていこうと思いますえ作るのはねアルスト用のごとくですコンパクトに収納できるということが目的で、えー、とこういうものを使ってねこれ、えー、ステンレス物差しセリア1 5センチの商品ですね はいえー、とこういうものを使ってちょっとね、えー、やってみようかなというふうに思ってます目盛りがついてるんでねある意味ものすごく工作しやすいですね、えー、と8センチでいいので8センチで切ってやりましょうそうするとここに刺す時に 5mm 前後のところかな両方とも 5mm と7 5のところでえちょっとね溝を掘ってやれば刺せるかなと1本2本 で3本4本という感じかなとすごい適当に考えてますえーと工具はね何使おうかなと思ったんですけどうーんまあいいでしょうグラインダーでまたいつものようにねこっち側にねメモリついてるからねこう切ってからの左手かちょっと自信ないなこう切ってからのこうかな で裏向けてこうかなそれでいきましょううん 5mm のところにね溝を掘りましたねうわちょうどいい感じほらピタッとねめっちゃちょうどいい感じですわ 4mm74mm のあたりに掘ればちょうどいいと 強度的にもね問題なさそうですあもうバッチリですねこれ言うことないですねで続きをこっからまた行きましょうかねとするかもう一本は横にするかだめだな横横が同じ縦縦が同じの方がわかりやすいよね じゃあここで1本とこっちで縦の1本取るとそういうふうにしましょう、まあ、じゃあ一回鉢で切っちゃいましょうもう鉢で切ってからあとで考えましょうかはい8ンチで切りましたで左右からね約5ミリのあたりに溝が掘ってますこれでぴったりですね はい、なんか定規がここにあります、はい、定規じゃなくてごとくになる予定ですで、えー、これがねここに来るんですけどこの長さだとねここにきれいにほら収納できるんですねただこの長さだとねとてもじゃないけど入らないんですよねだからカットしてやらないといけないんですけどどっちを切るかですよね下手な方向切っちゃうとねごとくとして使えなくなるんですよ こうでしょう入るようにしたいんでやっぱ切らないといけないんですけどね 8mm ぐらい切らないといけないんですけど手前から 8mm 切っちゃうとこの穴のところでちょうど来ちゃうんですね切り目がそれはねよくないでしょう多分ここ切ってやりましょう9のところで切ってやりましょうそうするとギリ入りそうな気がする そうすると、穴のとこにごとこが来ちゃうんですが、いけるのかなそれで、どうだろうよくわかんないな。この穴邪魔なんですよね。穴変なとあ、穴避けて作れそうですね、これ。じゃあ、これ斜めにすれば入るか。斜めにすれば入るので別に切らなくてもいいんだ。9のあたりに掘りましょう。 いいでしょう。もう9のとこに掘っちゃいます掘りましたそうするとでもう一枚がこうだもんね結構結構ギリギリはギリギリな気がするんだけど、まあ、今ね1つ目だからね 少々ずれれれててもこれに合わせて2つ目を切ればいいからねおそらくこの辺りなんですよねということはこの15よりも9ミリ先この定規がついてるというね非常にやりやすいですね簡単そうに見えるかもしれませんけど意外と難しいんです手が震えるんで。 うまくやってるんですこうひじとかね膝とかね固定しながらねうんこれいけそうな気がしますめっちゃ早くできそうな気がしましたもう一本もいきましょうできちゃいそうな気がしてきました1から5ミリのとこですねで次が74のとこに確か切りましたね たりでですすねどっちでもいけます同じことをすればいいだけですね長い方が切りやすいのでなんでまず90のところに掘りますであとは15から9ミリだったですねさっきね9ミリのところに線を引いてまあ大体でいいんですけどね で最後が8でカットですね8でカットはい、えー、これで同じものがねもうカメラも止めないまま一気にいきましたねここだけバリがある結構強いバリがよし入ったこんな感じですよ すごい強いね。ごくになりますよ、これ。ステンレス結構分厚いからね、これ。だこれで見てやったらいいのか。これで見て、溝を切るところを決めてやればいいって感じか。だったら、こことここをもっと深くして。あというか、これと反対側に切ればいいのか、全く。だけど、上と下から同じ長さの水があると、そこが、 切れそうになっちゃうもんね、うん。だからやっぱりこれはもうちょっと内側にしてちっちゃくしないとそもそも上にこっから乗せるときもねこのごとくが広がりすぎてるとちっちゃいクッカー置けないもんねそうだねやっぱ溝はここじゃないねこの辺りにくればいいのかなと、ね、見た目でも判断してますけどねなんとなくこうやって見た目で判断する方がね尺を測って判断するよりもね最終的に なんかあ良かったっていうものができる経験が私の場合多いので真ん中を2つに割ってその真ん中よりは少し外だと思うんですよねだから6センチのとこですね多分6のところに上に溝を切ってやりましょうってことはこっちも反対からね逆算したら大体どのぐらいできればいいかなっていうのが分かるので6です に切りかなり深く切りましたわざとねほらここがねこう一致するように高さがしたいのでここのとこはね切っていきますもっと深く6と9のところで合わせるとはいほらほらほぼつらい地ねできたでしょう こっちもがい74から6だから14引いたらいいから14ですよこっちも14のところに掘ればいいんですねなんかやりやすいですね目盛りがあると14のところに掘りましたこう同じ向きの方がいいもんねこれとこれがね穴が開いてるところが同じところこ う, こう向きよりはこう向きの方がいいかなと思うので ここでまず一つぴったりあ入らないバリがあるあ入った入ったけど浅いうんオッケーうわすげえ 完璧にねつらい位置にできたと思いますねそうするとここにはめた時にこうなるんですよおお危ないここギリギリだね端がねあとここがやっぱちょっと切らないと邪魔だね爪に当たっちゃうねおそらくまあけど切る場所は同じ場所で良さそうなので14と60で切りましょう できました簡単ですじゃあ組み立ててみましょうかえっ、ー、とこことここがぴったりなのでまず組み合わさってはいぴったりあれなんでこっち開いてないんだ間違えたか今違った 顔間違えちゃったかなこうかこうかびっくりしたこうだこれでいいんだそしてこうだあびっくりした間違えちゃったかと思ったここがまた何かバリが引っかかってるバリが引っかかってて入らない こここが入らないっちも引っかかってる引っかかってないけどこっち浅いんだ一気にできてしまったけどねこんな早くできるもんなんですかねえー、仕上げですまずここを止めます止めますはいぴったりですで続いてこちらも 向きが逆だねこうしないと左右対称にならないからねはいこれでいい感じかなはいそうしておいてはいえー、ということで入りました一通り OK ですあとねここが当たってるのでここねやっぱ切っちゃいましょう穴を残してこれぐらいかな これぐらいで切っちゃいましょうここをねここをね切りましたんではい、えー、端をねカットしました両方ともね短くなりましたこちらよりもだいぶ短いですけどねはいでこれで終わりです パーツが4つあって組み立て方としてはちょっと向かってみましょうかねここですね場所はどこがどこでもいいはずなんですけどここですねはいこれでいいですねバッチリそしておおさっきよりもね余裕ができましたあ完璧ですこれ ほら。これね、ずれないです。こう、もちろんね、上下にはずれないし、横にもね、ずれない。なんでかって、こう、爪がここに当たってるから。ね。ここにね、当たってるから。上下左右ともね、一応ずれないものが出来上がりました。もう安定したね、ごとくになりそうです。なんならもう一本通してやってもいいけどね。ここ、横、もしくはここ。 ちょっとそれをねあの使いながらあもっと欲しいなと思ったらね考えましょうかという感じですで、えー、あとまあやすりかけますけど外した時はこの中に様子を見ていこうと思いますはい、とりあえずこうすれば横に全部入るね<笑>これで入りましたねはいまあ閉まるのも閉まるしあ別に短くする必要ないですね なんかやりながら気づくことって多いですね。ほんとこういうね。まあ実はね、真ん中二つは左右が壁があるから短くないと入らないけど、上と下はね、あの壁がないから長くても入るという。あ、その通りでした。しかもこの物差しのね、高さ幅がね、ちょうどあそこのポケットストーブのこの隙間にね、ぴったりの高さでしたね。うん、気持ちいいね、これね。